俺の名はボホイいや、君たちにはメタルナイトと名乗った方が分かりやすいな。次回、ワンパンマン第8話、深海の王。おお、海の王とはまた大きく出たな。一体どんな奴だ